東京と今言ったように東京と東村山市から参りました原曲を披露かせていただきますそれでは踊り子気をつけ！会場の皆様に、出！は！は踊り子、来まえ！電車バフェスタ踊り子電車バフェスタ踊り子隊、原曲。 ななしん、はいはい、朝から晩まで you、yeah. 心が「なること響き出すがわかれ、ね、朝から晩までわしわしあなたの想いより 「落ってはいはいはい手拍子はいはいはい」「トントトント踊りましょう」「ちがベジ止めばゆっくりゆとりゆっくりよ」 So late!、Sure. 決めるよ。いいよー。はい。我ら転写は。フェスター踊り子隊。ああ、いい。なるっ。踊り子。よーつけ。会場の皆様に。は。ありがとうございました。転写はフェスター踊り子隊ですか。 はい、このあと12時18分よりマ、まあ、ステージにてまた踊りますのでぜひ応援のほど